こんにちは、アブロです。今日はですね福岡生活の一日のルーティンについてまとめていきます僕が福岡はコスパがいいっていう風にお話をしてるんですけども実際どんな生活をしてるのか事細かくまとめていきます僕のチャンネルではこうした福岡の生活のコスパの良さだったりだとかミニマルに生活する方法海外でのコスパ生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日は福岡のコスパ生活の一日のルーティーンの話なんですけども実際何をしてるのかっていう話なんですが僕は結構あのだらだらと生活してますコスパいいっていうふうに言ってるんですけども一応仕事もしてで仕事何してるかってう会社の経営をしてます でブログ書いたり YouTube こういうふうに配信したり Twitter やったりとかっていうふうにしてるんですけどもじゃあ実際どんなことをしてるのか何をして生活をしてるのかっていうのを細かくまとめていきますで今日見てくださった方がなるほどこういうふうに生活すればフリーランスとしてコスパよく生活できるんだとかあこれ知らなかったこういうふうなサービスを使えばコスパよりよく生活できるんだっていうふうに思っていただいて、えー、もし、まあ、参考になれば嬉しいかなっていうふうに思っています まずですね僕がどんな生活をしてるかっていうと本当シンプルです仕事して、えー、コーヒー飲んで本読んで寝るこの4つぐらいですねあうん3つかなっていうふうに生活してますでじゃあ実際何をしてるか朝から、えー、振り返ってみるとまず大体8時ぐらいに起きます8時に起きて、えー、何をしてるかというとまず最初は水飲みます水飲んでコーヒー飲んでで仕事に取り組むっていう形なんですけども仕事 してで仕事何をしてるかっていうと大体フリーランスと外住契約外部委託契約を結んでるのでそういった人たちに、えー、資料お願いしたりだとかあとはライティングのお願いをしたりだとか YouTube の編集お願いしたりだとかあとは僕はサロンをやってるのでサロンのメルマガメルマガじゃないマガジンを毎日更新してるのでそういった意味でサロン の, あの今日のトピックっていう形でどんどんどんどん毎日更新してのてそういった意味で。 サ投稿したりだとかっていうふうに、えー、細かい事務作業や作業仕事をしてますまず朝起きて仕事をしてでコーヒー飲んでっていうような一、えー、日の流れです大体いい2時間1時間か2時間ぐらい仕事をした後にその後すぐ、あのー、ジムに行きます僕は結構あの健康オタクになりつつあるのでジムで体を動かすっていうのをやってますこれすごくいいポイントかなというふうに思っていてやっぱりそのフリーランスだと運動不足になりがちなんですよ フリーランスって例えばサイト制作だとか動画編集をやってる人だとかデザインを作ってる人だとかってい る, いるんですけれども実際やっぱりパソコン一台でできたりするパターンが多いので家でずーっとひたすら仕事をしている人が多いです僕も昔そうでして家でずーっと仕事してコーヒー飲んでまた仕事してで昼寝してまたガーッと仕事してっていうふうになってくるとやっぱりセルフブラックになりがちなんですよセルフブラックって何かっていうともう自分でブラック企業 にすするよううなイメージででで自分をどんどんんん追いい込んでしまう人が多いですそういった意味でも自分を追い込まないだとか運動不足を解消するために僕は必ずジムに行くようにしてますで実際どんなあの筋トレしてますかっていうと、まあ、大したことないんですよ正直あのジムに行く散歩をするっていうような名目で言ってるんでそんなに期待きませんでプロテインも昔は飲んでましたがあのアレルギーになってきたんで、ね、プロテイン読めました と、えー、いう形で今はあのジムとりあえず行ってで瞑想したりだとかあとはジム行ってその後にあのコーヒー飲んでっていうふうに生活してますでその後は大体何をしてるかっていうとあの YouTube の撮影をしていますこういった形でちょっと明るくなってる時はあの昼前ですね午前中に撮影してることが多いですジムに行って午前中仕事してで撮影してっていうふうにやってますでジムジムの中でだとか あとはジムに行く道中で僕はその YouTube で何を話すかとかっていうような構成を練ってることが多いです次何しようとかこれ何どうしようっいうふうに表現しようとかあこれいいからやってみようかなっていうふうにいろいろとアイデアを巡らせてる時間にしてますという意味でもジムトレーニングはすごくフレッシュなのでいいのかなっていうふうに思ってますで1時ぐらいになったら僕はランチを食べる でランチなんですけども何を食べてるかっていうとあの月額制の4980円税抜き の, あのランチ食べ放題っていうサービスがあるんですけどもそれを福岡で利用してます、えー、これがすごくいいんですけども何がいいかっていうとサブスクリプションン月額ででランチ食べ放題なんですよ例えば担々麺食べれたりだとか、えー、牛すじうどん食べれたりだとかあとはフォ、えーだとか、えー、カレーだとか でパスタだとかっていうふうにもう10店舗ぐらいですねから選べるランチの食べ放題があります福岡と京都で今やってるんですけれどもそれを利用させてもらってますこれがいいポイント何かっていうと食べ放題なんですよで僕は今すでに月に25回ぐらいランチ行っててでほぼほぼそれを使ってるんじゃないかっていうぐらいそのランチを食べてますで何がいいかっていうとやっぱり食べ放題なんであの 月額制で4980円払えばあの利用し放題なので5回、大体いい、ね、ランチの値段が1000円、福岡だと1000円ぐらいなんで、1000円しないかな、9百円九百5 0円ぐらいが相場なんで、でオールベズランチってその月額制のサービスでも1000円程度なので、大体いい5回行けば元が取れるってで、僕は25回ぐらい行ってるんで、大体2万5千円分ぐらいの食事をあの毎回できると、月額制でできるという感じです。 で僕はたまたま今月がですね1ヶ月間福岡にいるいたのでそういったようにそのランチを使い回せたんですけどもあのだいたい海外にいるのでそういった意味ではちょっと今後使いにくいのかなっていうふうに思っていますただそのランチはあの月額制ですごくコスパがいいですよっていう話を入れましたで次にランチ終わった後はだいたいコーヒーをまた買いに行きますでコーヒーもあの月額2千円での2千0 0円で飲み放題っていうのを利用していますこれがすごくよくて面白いんですよあのコーヒー 飲飲み放題です何杯飲み放放題題ででですす何もただし、その例えば友達にあげたいだとかっていうふうなのはまあ NG なんですけども、あのコーヒ ー,、えー自分でテイクアウトして自分で飲んで、えー、でまた飲みたくなったらまた行ってで、コーヒー月額2200円で飲み放題なんでそういった意味で一日何回も使えるので利用しやすいというのが福岡のメリットになります。これも福岡と京都ですね、やってるんで、オールウェイズランチ h というふうに、ちょっと概要欄に貼っておくよかったら見てください。 でプラスやってるのが大体1時のランチが終わった後昼寝したり瞑想したりっていうふうにするんですけどもその後、えー、本屋で本を読みます、えー、とか自分家で Kindle を読みますで本を読むの一1日のルーティンにしている理由なんですけどもやっぱりインプットしないとアウトプットできないんですよね例えば YouTube でこういうふうに自分のことを話したりだとかでネタがどんどんなくなるわけですよで自分の中でもストックがある っていう風な経験の話をするのもいいんですけどもやっぱり自分で得た知識をやっぱりアウトプットしてシェアした方が自分としても有益になるので新しい情報を常に取り入れるっていう意味で僕はブックカフェだとか本屋さんによく行きますで本屋さんに行って実際に見てあなるほどこれいいなと思ったらウェブで検索をしたりとかいいなと思って購入してそれを熟読してなるほどと思って実際の行動に移すっていうことをどんどんやってますでやっぱり本を読むとあのいい っていう理由の一つなんんですけども読んだ知識をもとに行例えばこういって例えば瞑想すると集中力が上がりますよって言われたら瞑想を取り入れたりだとかもういろいろと科学的根拠があるようなことを、えー、取り入れたりするっていうふうにもう何て言うんですかもう趣味ですよね本を読んで行動するっていう趣味を毎日やってるっていう感じです。 そうすることによって自分で知識を得てで、自分で違うなと思ったら、やっぱり違うなと思うことだってあるじゃないですかあの。瞑想がいいっていうふうに言われて、瞑想のやり方がわからなかったりだとか、瞑想って全然良くないなって思ったらやめればいいですし、そういった意味で、いろんな意味で試していくっていうのもやってます。が、だいたい午後ですね。で、午後ですね、あのー、は、ほとんどあのミーティングだとか、あとは友達に会ったりとか、あとは本を読んだりとか。 いうふうふにもうだらだらとしてます。コミット仕事はもう午後、午後それほど咲かないようにはしてます。で、緊急の仕事があればやったりするんですけども、それ以外はもう朝、朝ですね、朝仕事に取り組む。時間っていうふうに決めてるっで、そういった意味では朝に仕事とって言われるっていうのをやってます。で、プラス、えー、夜ですね、8時ぐらいになってきてあの夕食をとって、で、何をしてるかっていうと、あとは頭の整理をどんどんしてます。で、今日得た知識だとか、 あとは今やりたいことだとかを紙に 書, 書いてまとめたりします。これが8時ぐらいの時間ですね。8時ぐらいの時間にパソコンを使うとやっぱり目が冴えてその夜眠れなくなるんでそういった意味でもパソコンを使わずに紙を使ってわざわざ書いてると。で書くメリットなんですけどもミニマリストなのよ。前は紙に書くのかって話なんですけども僕は昔タブレット買ったよとか。 えー、紙に書くんじゃなくてメモ帳にメモしたりだとかもしてました。で、正直あのー、時期によってもバラバラなんですけども、メモするべき時と紙に書くべき時ってやっぱり違いましたね。あのデザイン思考の本を読んだりだとかすると、やっぱり紙に書く方が面白かったり。 アイデアがより浮かんできたりするパターンもあるのでそういった意味で今は紙に書いてるっていう感じですまたあの1週間2週間したら紙書くのやめますっていうふうに言ったりするかもしれませんが今は紙に書いてまとめててでスキャナーであの紙にあのスマホアプリのスキャナーを使ってその書いた紙をスキャンして自分のスマホに入れて保存してるっていう感じです といった形で大体あの夜は思考だとか次の日の予定を組んだりだとかっていうふうな時間に使ってますこういった形で1日のルーティーンがもうさらっと流してみたいんですけども実際福岡生活をするとコスパよく生活できるっていう話ですで実際にお金を使う時ってほとんどなくなってしまいましたなんでかっていうと僕が利用しているのも皆さん分かったかと思うんですけどもコーヒーと、えー、ランチとジム 大体このパターンでもう全部月額制なんですよ月額制のものを利用してるんで手出しでお金を出すことがなくなりましたもう月額課金なんで月々勝手に落ちて知らない間に落ちてるんでお金が銀行からですね落ちてるんで何にお金を使ってるか分かりにくくなってきましたっていうぐらい今サブスクリプションのサービスがどんどんどんどん普及してきて効果もその影響が出てきてより生活しやすくなって自分がお金を触るキャッシュレスの時代になってきたなっていうのを体感してます そういった意味でも福岡よりキャッシュレスに生活したい人ミニマルに生活したい人コスパ生活したい人におすすめかなというふうに思ってますで今日はですね福岡の生活僕の一日をダイジェストお伝えしていきましたルーティーンの話なんですけども皆さんのルーティーンはどんなルーティーンでしょうかもしよかったらですねあのコメント欄にシェアしていただいてこんなあの瞑想もいいよとかこんな趣味も面白いですよとかこんなあの福岡でこういうサービスがあるよかったら使ってみてくださいっていう提案もぜひぜひコメント欄に。 残していただければなというふうに思います今日はですねコスパ生活についてまとめていきましたいかがだったでしょうか動画がいいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまた別の動画も福岡の放送についてまとめてますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますで、次の動画はですね福岡移住の話を概要欄に貼っていいのでよかったら福岡の概要欄見ていただいて福岡のコスパ生活のサービスより面白いサービスの概要 え、をまとめてます。こうやって見てください。またセブ島の生活だとか、あとはジョージアの生活だとかをまとめてます。他の動画も見ていただければなというふうに思います。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。お